を下ろして、横にかざしていきます。4歩行きながら、1、2、3、4、反対に下がります。それから2つ下がります。下がって、下がって、右手から横へ広げていきます。2足、反対も横に広げていきます。で右足から寄って、断っこします。左から下がって、下まで。はい。で右の人、こんにちは。左側の人、こんにちは。左。 見えた方、みんがって、お月様いい感じです。右のヒントこんにちは。左のヒントこんにちは。左のヒンこんにちは。左のヒントここんな感じでございます。ありがとうございます。はい、じゃあこれで、行ってみましょう。 Okay. 私間違いました<笑><笑>はい実はこの作戦は最初に4回踊って4回は踊りしようと思ってたんですが正面のままね踊りましたはい、あ、最後申し訳ございません、はあ、はい私いた次回が見てと思いますありがとうございます<笑>はいこれで最後となりました<笑>、えー、今日はね本当にあの、なめがた市の牛泣き釜直樹君そして愛梨ちゃん ね、ありがとうございます。どうぞ前を前へ進めてください。どうぞどうぞどうぞどう ぞ, どうぞありがとうございます。はい、若いお二人ね、本当にこれからもどんどん頑張って行ってもらいたいなと思います。私たち応援しております。皆さんもどうぞ応援よろしくお願いします。 本本当当ににありりがとうございまます。す。本当に感謝しておりますそしてこれからもこの中この中ではございますがこの文化文化の交流いろいろなあのの豊かな文化をどんどんないできますように今日の一日がまた第一歩となって続いていきますように願いを込めまして最後に3本締めで締めさせていただきたいと思います。どうぞ皆様、 お手を拝借させていただいてよろしいでしょうかありがとうございますはい。それでは皆さん最後に、ね 以上で、以上で全ての演目が終了いたします。本日は皆様最後まで本当にお疲れ様でした。会場の皆様も最後までご協力ありがとうございました。皆様お気をつけてお帰りください。本日はありがとうございました。ありがとうございます。